こんにちは、いそらチャンネルのアリアスです私は電気を自給する家を DIY しています予算は300万円から400万円ローン返済の負担もありません家を DIY すると金銭的にも精神的にもメリットがありますまた建てる家は家の細部に工夫を凝らしてコスパが良くて現実的なエネルギー自給の家にする予定ですちなみに私は建築系の仕事はしたことないので 経験ゼロの素人です今回は私が思う DIY 家作りのメリット家作りでこだわっていることソーラーシステムに関しての3つに正立てしてお話ししたいと思います建築経験ゼロですが DIY で家を作ってみたいと思っている人電気を自給する家に興味がある人にはきっとお役に立てるポイントがあると思いますぜひ最後まで見ていってください まず私が思う DIY 家作りのメリットを簡素に3つにまとめてみました 1. 自分の理想とするデザインの家を最小限のコストで手に入れられる今までにかかった経費は大まかに310万円ほどです基礎のコンクリート代や重機のレンタル費用、木材などの材料代、友達の大工さんに手伝ってもらった時の謝礼、打ち上げの飲食費、これらも全て含んでいます 現在進行形ですのでユニットバスや床材などもう少し増える可能性はありますが400万円台では作れそうです土地の取得費用は含まれていませんがこのサイズ感の家にしてはコスパいい方ではないでしょうかまた DIY なので当たり前ですが自分がデザインした家が作れます片流れのデザインの家で外壁は洋風の鎧張り断熱や軒に工夫を凝らして 冬はは暖かく夏は涼しい家室内はほとんど壁を作らず開放的なデザインで薪ストーブオープンキッチン屋外の大きなウッドデッキにはリビングからアクセス野外キッチンにピザ窯に畑に露天風呂も作ってと夢はつきませんまた自分で設計することで設計費用はゼロでした詳細に突き詰めていくと時間もかかりますが大まかな図面は 意外と簡単に手に入ります。次の章で付け加えて少しお話しします。設計をやることは大変ですが、間取り図や屋外と家の配置図をかけるだけでも、DIY 家作りは始めることができます。メリットに自分で作ることで自分で修理できるようになる。経験ゼロですが、わからないことはネットで調べると、たくさんの失敗談、ハウツーが出てきます。 YouTube でもプロの大工さんから私と同じような素人さんの動画までたくさんの動画があり情報を手に入れることは簡単です自分で理解し実践することで構造を把握できるので修理をするときも比較的簡単に着手できますまた修理前提で構造を決めて作ればメンテナンス性の良い家が手に入ります次の章でも少し付け加えてお話しします 大手メーカーの家ではメンテナンスをブラックボックス化することによって収益を上げるという面もあるので修理前提のメンテナンス性の良い家というのは DIY の家づくりでしか手に入らないと言えますメリット3家族や仲間と作ることによって思い出と知識と経験が手に入るここは最も価値があると私自身は感じています 整地作業から基礎作り、胸上げなど、どうしても大人数でやった方が早い作業や、大人数でないとできない作業というのがあります。私はそんなとき、仲間や友達、家族と一緒に取り組みました。また、子どもたちの成長にもプラスになっています。一から家を作り上げていく親の姿を見たり、一緒に作業することによって、自分で決めて自分で行動する力を身につける実践の場になっていると思います。 感じていますまだ完成していませんが現時点でも家を DIY することを決めて本当に良かったと思っています私が家づくりにこだわっていることここからは私なりに家づくりでこだわっているところをご紹介したいと思います電気を自給する家ソーラーパネルのコストは下がっていますが燃料費用などは年々上がっています 今建築してていいいる土地には仮の電線も引いていません。建築時から電気の自給をしていまます。また極力通常の家にあるようなコンセントをこの家には設置しない方針です変換ロスの問題も考慮し今までのソーラー発電のノウハウを生かして直流で可能な限り使う予定です次の章でもう少し深掘りします方角 真南にリビングと肩流れの屋根を向けています暖かい太陽光が入りやすく部屋が明るくなるなどのメリットの恩恵を受けるためです真南が道路側ではなくリビングからの景色もいいというのもありますまた屋根にはソーラーパネルを設置しません色々な理由がありますが反響があれば他の動画でそれらも解説できたらなと思います 大きな理由は真南の屋根には太陽光を当てて二重屋根の空気層を効率よく働かせるためです二重屋根構造的に一番こだわっているところかもしれません壁に採用される通気層をこの家には屋根にも採用しています空気層を作ることにより断熱性が格段に上がりますまた一度作ってしまえば運用コストはゼロなので 冷暖房を導入するよりもはるかに経済的です夏を2度超えていますがエアコンは不要だと感じています手間は少々増えますが高級断熱材を使うより安く上がるのも良い点ですまた屋根に十分に太陽が当たり空気層で空気の流れもできるのでクタへの湿気取りもできるのではないかなと密かに思っています体体力壁 構造の強度を計算するときに建築物の強度が心配な面もありました。ですので伝統的な筋械ではなく強度のある板を使う体力壁という構造を取り入れています。壁全体で家を支えるため壊れにくく強度が高いのがメリットです。また柱と柱の間に筋械がありませんので断熱材の設置も容易で断熱性を高めやすい。 というのもメリットの一つです。壁、ドアをできるだけ作らない内壁やドアを作る手間を省くために、壁をできるだけ作らない家にしました。仕切りや目隠しが必要な場合のために、カーテンレールを設けておしゃれなカーテンをつければ良いと考えています。また、子供部屋は別途、小さい別棟を建てる予定です。 成長すれば私たちの家から離れていく可能性も高いので分解しやすいデザインもしくはトラックなどで運べるようなプレハブ的なサイズにすれば移動してゲストハウスにすることもできるのではないかなと思っています解体する時のことを考えて極力自然の素材で作る可能な限り木で作りたいと思っていますサイリングは解体する時の費用がとても大きいので 選びませんでした素人でも再利用しやすい木を基本として建築しています断熱材などはセルロースファイバーなども考えましたがコストを優先して屋根はウレタンフォームにしました床や壁は今色々と検討中です屋根材にはコロニアルを採用しています破砕すれば庭に敷き詰めるアクセントになりますこれは子供たちが思いついたリサイクルです 設計を自分で行う自分で設計することによって理想とする形の家にしました自分がどんな生活をしたいのかを考えてそれに即した家です今まで紹介したように二重屋根や間取り軒のののデザイン、窓の位置、ロフトの構造などです私は e サイクルを作る上で部品の設計などもしているので CAD 図面や3次元図面がある程度欠けたことは良かったポイントです しかし私は建築図面を描いたことがありませんでしたので図書館に行って建築関係の本を何冊か読んでその中の図面例を真似する形で描きました建てる土地の区域や建てる建築物にも左右されますが設計を自分で行うことは可能です自分の理想に近い間取りやデザインの家に少し手を加えれば設計自体は思ったよりもハードルは低くなります そんなの無理だよと考える人もいると思います。心配ありません。建築士に頼めばイメージ通りの詳細な図面を書いてくれます。こういうプロでないと不安なところはプロに任せて、自分ができることは自分でやるという風うに選べるところも DIY 家作りの良いところです。建てる工程も楽しむ。 日曜日など子どもと一緒に作業ができるときは一緒に遊びながらやっています火を起こして庭木の剪定くずを燃やしながら焼き芋をしたりマシュマロを焼いたり一緒に作業を手伝ってもらって家がどういうふうにできていくかを見て経験的に覚えることもできると思いますソーラーシステムに関して現時点では200ワットパネル4枚 もしくは2枚の構成で 3kWh のバッテリーに蓄電して建築中の電気は賄っていますチェーンソー丸ノコサンダー EV 充電電動工具のバッテリー充電釘打ち機高圧洗浄機電気調理機器スマホ充電いろいろなものに使ってきました実際に住む時の電気もソーラーパネルからの電気をメイン電源にします 別棟でガレージを作るので、その上に 2kW 程度のソーラーパネルを設置予定です。また極力通常の家にあるようなコンセントを設置せず、直流で使用する予定です。直流から交流に変換する際に変換ロスが生じるからです。ソーラーパネルは直流で発電しますので、そのまま使用するのが最も効率の良い方法です。 またバッテリーへの蓄蓄電も直流で蓄えられていますバッテリーから使う場合もそのまま直流で使うのが最も効率が良いというわけです。ですので私が作っている家では 5V、12V、48V と段階分けして発電・蓄電を行いそれぞれの電圧に即した出力ポートを家に設ける予定です。直流で想定されるものは 照明、スマホ充電、扇風機、USB で充電できるものなどは直流で使います交流はドライヤー、キッチン機器、レンジ、EV 充電くらいが交流で使うものになると考えています冷蔵庫は直流にするかもしれません直流の冷蔵庫を今実生活に取り入れているのでそれを使ってからの検討中です 洗濯機はまとめてコインランドリーで行っているので洗濯機もこの家には置かない予定です洗濯はこの方法が最もコスパがいいと感じます別の動画でお伝えできればなと思っていますもちろん曇りの日が続く可能性もあるので風力発電や非常用のエンジン発電機なども備える予定です もともと自分の自由に手を入れられる家が欲しかったので中古物件なども見て回りましたが理想の物件がなくちょうど自由に使える土地も欲しかったので土地を買って家を作るということにしました建てるならコスパが良くて自然にも優しいライフスタイルに適した家にしようと思い立ち取り組んでいます家を作ることは生活を自分自身で設計することであり 自分の暮らしを根本から見つめ直す良い機会です。DIY が好きで時間が許す人なら、私は自分で家作りすることをお勧めしています。いつも最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。